じゃあ実際見ていいききままししょょううかかか、はいえー、この写真からいきましょうかタムロンマグにも書きましたけども、まあ、真ん中の製造それから周辺の製造それぞれしっかり点で撮れることが成形写真では非常に大事な項目になるわけですけどもこの値段それからこのレンズの小型軽量さから考えると。 非常によくそつなくまとまったレンズだなと思いました。えー、中心像、周辺像、えー、大きく乱れることがなくて、全体的に製造が、えー、平坦に取れます、まあ。レンズを選ぶときってその周辺だけビヨーンって伸びるそのサジタルコマフレアっていうのが出ると非常に嫌で、お写真を見たときにですね、だんだんだんだんマリークインしたかってこうざわざわしてこう同心円状にこう広がっていくっていうような。 映りもするレンズがすごく嫌がられるんですけどこのレンズに関してはそういった傾向はありませんでしたボディは α7s2、えー、を使っていますこれ私動画用で使っているカメラなんですけどもこれでちょっと、えー、説明させていただきます F2.8 でで1万で 25秒ののの露出で撮影しまますすこれは広角端の17ミリの写真になりますね天の川はこう、まあ、こう立つような天の川が撮れるのがまあ、ね、夏のシーズンの特徴なんですけどもその天の川に続くような、えー、地面の道を入れてその横の木をですね、えー、目いっぱい入れることでちょっと窮屈さを出しているというかそういう手前が窮屈に感じるところから星空っていう開放感が出るような 構図で撮りたたいいなと思って、まあ、こういう風にしましま感度1万ってちょっと明るいんじゃないのって思うと思うんですけど星空だけじゃなくて手前の風景も映したいじゃないですかですから風景が露出が安打にならないように星空が多少明るく撮れる分には後で画像処理で下げられるのでこれ元データも見せた方がいいな、えー、実際のパソコンの画面を見せてます、えー、これ PhotoshopLightroom っていう画像処理ソフトで今開いてるんですけども これが元画像です。画像処理前の画像ですね。で右上にある、えー、ヒストグラムに注目いただきたいんですが、真ん中ぐらいまで来てますよね。でこま、ヒストグラムでだいたい星の写真撮るときって、真ん中より左側に来るといいですよっていうね。はい。ここですね、これを見てくださいね。 ヒストグラムっていうのは右に行けば行くほど、えー、と明るくなるで左に行けば行くほど暗くなるっていう感じですね。で 縦, の縦軸が、えー、それぞれの明るさの情報量を示しているっていう感じですかね。まあ、左につついちゃえばこれ黒つぶれ 左にべったりついちゃうと白飛びっていうことになるんですけど成形写真を撮るときの適正露出ってこの真ん中よりちょっと左ぐらいこの辺に、えー、とこういう大きな山が来ると適正露出ですよっていうふうに言われるんですよ、まあ、この写真で説明するとこの左側にべったりついてるのこの地面の部分ですよねあとこの木のシルエットなのかなの部分でこのえ真ん中のえちょっと真ん中よりちょっと左にこうできてる山の部分っていうのは 基本的に空の部分になります、まあ、その天の川とか星空を適正露出で撮ろうとするとこういう風に空の部分の明るさが真ん中よりちょっと左になりますよっていう話なんですけどえ実際もともとでも私こういう風に撮ってますえちょっとオーバーめぐらいですねもうこれ画像処理前提で撮ってるんですけど要はですねこの部分をちょっと とここかから話したかった方がいいですよこっちに話した。要するに黒潰れエリアをちょっとでもなくしたたかったんですねなぜかというと後でこの風景の部分をちょっと画像処理で明るくしたかったからなんですよ。で完全に黒つぶれしている、まあ、例えばこういう状態からこういう風に寄っていくともうねノイズがすごいんですよねこうザラザラって。星空の写真ってもともとノイズが多いですから。 もともとちょっと明るめに撮っておいてシャドウをちょびっと上げてで、えー、と星空の上の部分はこうハイライト落とすだとか、えーまあ、この辺はいろいろやり方あると思うんですけど段階フィルターでねこう上半分だけ囲って。 この露出を下げるとかそうするとほらちょっと真ん中よりちょっと左になったでしょ、まあ、こういうふうに画像処理を調整するんですよでまあちょびっとこう明瞭度上げてみたりあとちょっと星をシャープにしたいなと思ったらテクスチャっていうのをちょっと上げたりしてあとまああのもっと手前の風景出したいなと思ったら霞の除去っていうのがあるんですけどこれをまあ、えー、こういうふうに 下半分にかけて霞の除去を下げたりします。まあそんないろいろなテクニックがあるんですけども、まあ、サイドはねあんまりこう上げすぎると何ていうか汚くなるじゃないですか空は妙に青くなるし雲は黄色くなるしってことであんまり私はサイドいじらないですね、まあ、ちょびっと気持ち上げるぐらいですか。 自然のサイドでこっちのサイドは天体写真ではこっち使うんですけどこっちの方が強烈にかかるんですけどねこっちは基本的に使いませんシャープは切ります、まあ、なぜかというとシャープが入ると星がシャープになるのに加えてノイズもこうシャープになっちゃうんですよねだからこのシャープは基本的に、まあ、私は切って まあ、そうすると星もシャープじゃないんじゃないかって話ですけどそれは元々のレンズの性能がやっぱりシャープかどうかっていうところが関わってくるんですよねえなのでまあノイズを出さないためにえノイズをシャープにしないためにシャープを切るとでノイズ低減っていうところですねでここはこれはですね上げるとやっぱりノイズが減るんですけどえノイズが減るプラスこの辺がちょっとこうやってねぼやぼやしたりとか えー、この辺の天の川の濃淡もなんかボヤボヤしたりとかするんでかけすぎ厳禁なんですねだいたい自分は20から30ぐらいかなもうこれ気分で結構適当にやってますこんなもんでいいやみたいな感じ で, でカラーノイズはちょっと多めにするっていうまあこれこれですね今カラーノイズを0にしたらこの辺に赤いのが出ましたけど、えー、カラーノイズを上げるとノイズ線形のカラーを上げるとこれが消えるとちょっと多めにかけるようなイメージ かね、であといじるのは周辺光量補正ですねこの周辺光量をこう要はこの四隅が暗く映るとでこの周辺光量補正をここ上げるとえ四隅が明るくなってこう中心点っていうのを下げたり上げたりするとそのここの範囲ですねが、まあ、どのぐらいでいくのかなのどのぐらいでえ範囲を決めら狭められたり広げたりできるのかっていう感じがこの2つのパラメーターなんですけどこのレンズね あのすごいと思ったのは周辺光量すごく豊富ですすごく豊富周辺光量補正基本いらないかもしれないですねなんでなんだろうなこんなちっちゃいのにねこんなレンズもちっちゃいのになんでこんなに周辺光量が豊富なんだろうっていうのは本当不思議ですねソニーさんってねここのセンサーが最初から四隅に隠れてるんですよなので周辺原稿しやすいイメージなんですよね まあ、このレンズはねそれはないんですよねいやまあ大したもんだなとちょっとこういう解説をしていると時間が足りなくなっちゃうので、えー、先に進みますまあとりあえず今私がいじってるパラメーターってこんな感じですはいまあこういうのを駆使して撮影したのが、まあ、先ほどの画像ってことですねちょっと色とかもホワイトバランスも変えてますけどさっきホワイトバランスいじりませんでしたね、まあという感じで、えー、仕上げてますが やっぱね、周辺原稿がないっていうのは非常にいいですよねだから私多分、あのー、星撮ってる人ってもっと星空のコントラストをこう強めて、えー、暗いところと明るいところをはっきりさせたりすると思うんですけど私は割と手前の風景出したいっていうのもあってですねあんまりコントラストを強くしないんですよね、まあ、この辺はもう好みですよその人のスタイルなのでいい悪いじゃないですよね、はい、じゃあちょっと別の写真に行きましょうかえっ、ー、と ハムロンマグで出してない写真をお見せします、えー、まずこの写真これすごい不思議だと思うんですけどこれはですね、えー、実はこっから下に対してカニさんの、えー、ハーフ ND フィルターを使っていますこれ後ろにあるのが荒船山ですねここ昼間に訪れた時に荒船山の後ろにこういう山の川が来るなっていうのは分かってたんですよ ただこれすぐ呼ぶは道路だからトラ車通るだろうなって思ったんですよねじゃあせっかくだからあのそれも入れちゃえと思ってもうこの写真はこれを撮るためだけにいった感じですもうイメージ通りバッチリいきましたね、えー、斜めにかけてますね斜めに、えー、右下半分に ND フィルターをかけていますこのライトは途中で、えー、通ったトラックです やっぱりまあこのトラックのこの軌跡がですね綺麗に出るか出ないかっていうのを何枚も取り直しているんですけども露出はもう星空の露出に合わせて上と下の構図の明るさがこう均一化されるというかえこれができるのは開放 F 値で角型フィルターを使っても周辺が消られないっていうカニフィルターの特徴になりますよねえまあこれも1728の 2.8 で撮ったレンズですけどもまあこれもねちゃんとね 真ん中から端に行くにしたって大げさに製造が崩れてないでしょじゃあ高いレンズとどこが違うのって話なんですけど厳しい目で見ればこの1728の 2.8 はちょっとだけ製造が甘いです正直これでも十分ですよね私もこれ まあ、今後も使いたいなって思いますまあこれタムロンさんからお借りしてるんですけど、まあ、これちょっと一本持っときたいなって思いますこれとあとこの上にもう一本あるじゃないですか2870の 2.8 成形写真と動画撮影とその二つの用 途, 用途で、えー、そのレンズ2本欲しいなって思いますよね本当とねというかまあ10万円でよくここまで撮れるレンズ作ったなっていうのは感心しちゃいますよね で次のえここからはですね昼間のの写真の作例をお見せしたいいと思いますまずこの写真からいきましょうかはいこれはあのアジサイとえそこから雲海が見えるスポットで撮影をしたんですけどね、まあ、こういう風景がある中で自分がまあこのレンズで撮りたかった構図っていうのがはいこういう写真ですこのレンズの特徴でもある最短撮影距離最短撮影距離ですね えー、一番寄れる距離が19センチなんですよ。めちゃめちゃ鼻に寄ってるんですね。これ撮影風景の写真見せると、こういう感じで撮ってます。この時は、まるみさんと H&Y さんのフィルターシステムを使ったんですけど、これめちゃめちゃ近くまで寄ってますよね。まあ、この絵だけ近くに寄って撮影ができるっていうのが特徴です。F22 まで絞ってます。これなんで F22 まで絞ってるかというと、いやパンフォーカスにしたかったんですよ。 明るい縁に設定していると、えー、この手前のねあじさにピント合わせた時に背景がボケボケになるじゃないですかでもなるべく奥まで、えー、パンフォーカスにピントを合わせて撮りたかったんですよねデジタルカメラって絞り込みすぎるとその解説現象っていうのが起きて逆にその描写が甘々になってね、えー、画質が落ちるんじゃないかっていう意見がありますでこれも実際解説出てますなんですけど 解説現象が出てもパンフォーカスでで撮りたたかったんですそこはもうトレードオフですよね。解説現象出ない方がもちろんいいんですけど、解説現象が出てもパンフォーカスで撮りたかったので、F22 で撮影します。雲海と、えー、手前のこのアジサイと。まあ、F22 まで絞り込んでる分、あんまりその背景がボケてる感じがしないでしょ。まあ、こういう撮り方をしてるんですね、まあ、解説ってもうこ拡大するとね。 まあ、そ, れだそれなりにもうシャープに撮れてるんで、まあ十分だろうと思うんですけどね。で、これは、えー、その、まるみさんの、えー、角型フィルターを使って、えー、上半分にその、えー、グラデーションフィルターです。円陣フィルターをつけて、撮影をしてます。いい時代になったよね。こういうレンズが、自分が星を始めるときに、こういうレンズ欲しかったな、本当 はいというわけでサムロンさんの1728の 2.8 についてお話ししました大幅な小型軽量化を図っているにもかかわらず昼夜を問わず使えるレンズっていうことで撮影の幅が広がるレンズだなと思いましたソニーの α を使って超広角レンズが欲しい星の撮影がしたいという方には私もっ先にこれをおすすめしたいと思います他のレンズと比べてまだだいぶお値段もお財布に優しいですから 今日の動画はここまでになります今日話してないことがタムロンマグリも書いてますんで、えー、概要欄に貼っておきますタムロンさんの記事もぜひ読んでください、えー、最後まで見ていただいてありがとうございました、えー、また次の動画でお会いしましょう、えー、さよならバイバイしたっけねありがとうございますこういろいろ機材のレビューあれこれしてほしいっていう意見コメントとか 直接言われたいとかしてるんですけどなかなかね手が追いつかなくて申し訳ないですね。はい、まあ、これからち ょ, っとずつちょっとずつやっていきますから気長にお待ちください。